皆さん、こんにちは。STMicroelectronics のサブギガヘルツ帯の電波による長距離無線通信機能を搭載した STM32WL マイコンシリーズとそのデモを紹介します。STM32WL は ARM c o r t e x M4 ベースの汎用マイコンとサブギガヘルツ帯の無線通信機能を小型のワンチップに集積した IoT に最適なシステムオンチップです。 マルチな無線変調方式に対応しており、ローラ変調に対応した世界初の無線マイコンです。STM32L4 をベースとしているため、超低消費電力性能に優れ、さらにネットワーク経由での攻撃にさらされる可能性のある IoT には欠かせない強力なセキュリティ機能を搭載しています。 マルチ無線変調対応の STM32WL はソフトウェアスタックを入れ替えることでローラをはじめとして様々な IoT 向け無線プロトコルによる通信が可能ですローラ1やプライベートローラのか、シグフォックスやワイヤレスエンバスサブギガヘルツベースの独自プロトコルなど多用途にお使いいただくことが可能です STM32WL には マルチ無線変調対応サブギガヘルツ無線通信機能と ARM c o r t e x M4 プロセッサのほか汎用マイコンとしての豊富な機能が搭載されています最大 256KB のフラッシュメモリや最大 64KB の S r a m 充実したアナログ機能強力なセキュリティ機能など幅広いアプリケーションに対応することができますパッケージラインナップは現在 低コストな2層 PCB への実装が可能な QFN パッケージと多品かつ小型な BGA パッケージがあります。STM32WL を使った開発をすぐに始められるよう充実したエコシステムが用意されています。使いやすい STM32 ファミリーのエコシステムと互換性を持った開発ボードや開発ツール各種無線プロトコル対応の ソフトウェアスタックを組み合わせることで迅速な開発をサポートします。ここからは STM32WL を使用したデモを紹介していきます。こちらは電子棚札を想定したデモです。サブギガヘルツ帯の無線通信のため、携帯電話やその周辺デバイスで使用される 2.4 ギガヘルツ帯の無線通信と混戦することがなく、 さらに、長距離無線の広範囲なカバレッジにより、店内全体の電子棚札を一括更新することができます。こちらのデモは、STM32 の組み込み AI ソリューションを使用した例です。STM32WL には、高性能な ARM CoreTex M4 が搭載されており、画像認識の AI を実行することができます。このデモでは、水道メーターを模した文字盤を約1秒ごとに更新しており、その画像を カメラと接続した STM32WL マイコンボードで読み取ってオンボードの組み込み AI で文字を認識させています認識結果は PC に送信され PC ディスプレイ上に表示されます画面下側が STM32WL とカメラで読み取った画像データ上側がその画像データを入力として STM32WL に実装された組み込み AI による推論結果となります これによりスマートメーター化されていない既存のメーターでも STM32WL を使用したカメラモジュールを取り付けることで簡単にスマート化検診の作業負荷を削減することが可能になります。また推論結果は生の画像データと異なり非常に小さいデータ量のためサブギガヘルス帯の長距離無線で送信することができ一つのゲートウェイでも広範囲のメーターの値を吸い上げることができます。